改めまして、桃山の三倉です。えー、第2部、まあ、第2部ですね<笑>、えー。第2部で最後ですので、2部もよろしくお願いします。 会場の客にお願いします<笑>